するしない。それでは今回の前田の匠ご覧ください。南三曲日本は開始です。皆さん手配を開けてください。 全局は恐ろしい8000ホールが決まりました、ね、漫, 画漫画みたいな、うん<笑><笑>はい、白鳥さんのお話なんですけどね、はい、ドラはペイで す, です、ね、今回初統一ですけど仕掛けます3統一の手いや、えっと、今回はドラが重ならない限りは仕掛けないですね、うん、結構そ の, あのこの得点状況になったら、はい、もうあの仕掛けて親番続けてやっぱ加点しに行くっていうのも手だと思うんですけどどこまでもねそうですねただあの何てかそこまで無理する手じゃないというか あの安く上がっても意味ないと思ってるんで、うんうんうん、高い点になった時は一気に攻め込みますけどなるべく高い点目指していきたいなっていうのと、はい、あとはあの、もうこの手配から自配を切って相手に泣かれたとしても、うん、もうこの僅差の展開だと相手が2着狙ってくれるので3人が、はい、泣かれても全然いいかなっていうのがあるのでやっか、はいかなるほどど あ, っ、うん、あ来たちょうど泣かれました、うんこれは 僕にとっては嬉しいですね。ダムダムこれだけ点差があると、はい、あのイメージなんですけど、その、はい、大丈夫な点差になるのってどれくらいなんですかね。その段入ってましたね、うん。大丈夫な点差ですか。感、はい、でシラトリさんは。いや赤針だと安全圏はないんですけど、うんはい、本当全然なくて3万点とかも引り返っちゃうなと思うんですけど、うんまあ、6000オールまあ2万4000点以上離れていると結構あれかなって楽かなと思います。うん、イメージは2万4000差。はい。 あとやっぱここは今、ダブナンナいたんですけど満、はい、ン, ンとか上がっちゃうとトップとか狙いに来られちゃうじゃないですか。うんすしねはい、だけどこれ2000点とか3球でもし終わった場合は最後、親で脳ンで伏せてくれるかもしれないんであーなるほど、はい、他のリーチが入ったり仕掛けが入った時にだからそのアシストするにしてもその2000点とか3級になるような。はい えっとをアシストしたいなとはじゃあ少し視野に入れてのそうですねただ自分のやっぱり加点もあるんではい切っていきますけどイ、うんうん、が重なったら統一点のね高いパターンもありますもんねそうですね稼げるなら稼ぎたいですけどね、はい、そのやっぱ自分的には曲の終始で一番いいことをするべきだと思いますねほぼトップからの感覚はないので変に抑えたりはしないんですねしないですね、うんこの曲は 報酬してもいいぐらいですもんね、点差的には。そうですね。四万千点差なんで。でもそれを言ったらあれですよ、トイメンとカミちゃんなんて特にね、安ければ安いほど。いつでも打ってあげたいですもんね。うん、そうですね。うわ、んうんうん、両面地位が入った。も先ほどとは違って、とんともう泣かれてもオッケーみたいな。<笑>爽やかに。オッケー。よかった、明るくなってよかったです、白鳥さん、はい。急所手出しなんで、パーソンに。 ポンが入っってなかったんで、うん、やっぱ急球層回り持ってるって考えるとチーソー統一なのかなとかあ。僕はチーソー持っちゃってるんですよ。ああってことは、うん、頭であれば別に問題はないです、ね、ななって思ったりもするんですけど、はい、これどうします孤立肺は3層それかもしくはパーピンよりも急層の方が安全だったから急走を持ってたっていうのもありますよねああ安全度の高い肺で、うん、孤立でも持ってるパターンはあるか あ, ありますねなるほど。はい、なんで その場合はもう多圧がすすででに完成してるわけじゃないですかだかだら相手がもう天敗か、えっと、泣きやすい牌を打ってあげるといいかなと思うのでこの中だとじゃあまっすぐローピンだったりチーピンだったりあとはソーズ3層とかでもいいかなと思うんでじゃあまっすぐとりあえず3層からいきます、うん、自分の都合も含めて、はい、チーピンはつもぎりでした が来ときだけ少しやる気を見せるかといった手形ですがもうすでにね下茶がに風呂ですからねはい自らテンパイの形になりそうになってきましたペイを切る気はあるんですかいやペイを切るとやっぱりマンガンとかになっちゃう可能性があるんで、うんはい、ないですね発があんこになった場合はペイ切ってリーチでもいいかなと思いますけど、うん 何がね仕掛けてるっていうのが大きいですよ ね, すよね、うん、そこに赤とか入ってるだけでも3900になっちゃうんで、うんはい、じゃあ天杯もしシャンポンだったりカニャンピンなっても、うん、取らず 取らなら初あんこった場合は加点しに関連ピンのリーチもいいかなと思うんですよそうなんですね打てないじゃないですか僕に打ちづらいんですよあ二着目のリーチでリーチありだなってゃ、はい、じゃあリーチの手順になるのであればその泣いていきました初があんこのバターのみ、はい、最後手出しは3ピンでした乾ウンを仕掛けましたねそうですねやっぱりあの急走の 周りはあの持ってなかったんじゃないかなって思います。あの持ってないことの方が多いかなってチーソーがやっぱり僕2枚持っちゃってるんで、んもともとパターンであるとしたらね、チーソーいつかないかっておっしゃってましたもんね。そうですね今もうこの相手4枚になりましたけど、まだ初来たらリーチですかう 打っちゃうのがすごい馬鹿らし3期でも満願ですもんねそうですねまあほとんどその缶ウッスをチェイして打3ピンじゃないですかでシャンポンに受けてるケースがあるとしたらあの3ピンの周りでシャンポンに受けてるって113って持ってるか355って持ってるかなんですけどもう E ピンが自分の目から3枚見えててシャンポン系がなくてあとウーピンも今打たれたんでウーピン系のシャンポン待ちもないんで基本的に3ピンが今手出しされてシャンポン ペイがシャンポンで当たるっていうケースはないかなと思ってます、うん、あるとしたらジャントだったりそうですね、うん、はいそれでも一万あ8000点ですもんねそうですねなんかそれだとすごい嫌ですよね損したい気持ちになりますね、うん、だからペイ打ってもいいんですけどね当たらない で前提で早く上がりたいはずなんですよ、うん、で僕からの攻撃も上げたくないんで、ペーキーないと思うんですよ、だ、うん、からペーを打っても当たらないと思って、うん、ああじゃあ切れるってことですね、切っちゃいますやっていいですか、いいですよもう読みどおりで、ロンって言れたらめ、ロンって言わなたらんなさい、ロンって言われたら、ロンって言われたら、お届けしましょう、ああ、読み通り、このペを切れるって、またかっこよさですよね、しっかり。 読みが鋭いからこそできない親指が立った<笑>ねすごいですね的確ですねでも実際他からのポンもなかったですしね、まあ、でもやっぱそれは打ち手の信頼度とかにもよりますよああ打って泣いてはいそうですよねゼロじゃないですもんねそうですね今度はどうしましょうあ ま, まあ、なんかちょっとペを打ってみましたけど、うん、これパーソー切りなんですねそうですねパーソーが2枚切れで休想も3枚切れなんで、はい まあなんか縦引きないですもんね、うん、おここで遠い面からのリーチやってきましたよもう一人なんか貪欲な人は、はい、今、リャンみちゃか会とか関連品チェイして初バックで、うんうん、っていう人もいると思うんですけど白鳥さんはなかったですねそのそうですね、はい、それよりもやっぱりあの1枚の初にかけるよりは、うん、あのリーチる方が戦うなら決め手になるよう な, ようなとか、うん、まあこれがありますからねそうあ 持ってきますね。これどっちでリーチするんですか？追いかけます。どうでしょう？どっちですか？シ ャ, シャンポンで。あ、追かけています。これはシャンポンになるんですね。はいはあ、なるほど。やっぱまあ打点もありますし、そこまでそのロックが強いかなと思えなんで。はい。さあ、白鳥トここで追いかけリーチ。の。なあすぐに上がりを決めました。 リーチ一発発。七千七百八千三百。これはチアトリさんの勢いが止まらないのか。八千六百？八千七千三百。あ、はい、千三百ですね。はい。七千七百を八千三百。シャンポン。すぐにバッチリハマりましたね。そうですね。ナイス。 ナイス選択皆さん手早を開けていただきましょう白鳥さん勝ちましたよすごいなんかちょっとうっぷんか何かたまってらっしゃるんですかね<笑>いやたまってないんですな<笑>すごいうんなるほど怒涛の勢いで上がりを決めています ああ今回、これだけ周りも攻めてきましたがなんとそれをかいくぐって、うん、3番手で先に上 が, きるで、ね、上がりきることができました、うん、はい、いお見事でございます。うん、なんか急走ったとのの、ねうん、ドッポさんが配信も面白いかなと思ってチーソーがちゃんとなんだけどカンウソがあって3ピンはカンウソが弱いんでフォローのために残してた3ピンみたいな別に関係ないというパターンですすね、要はすごいですね。うん さあ、ご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。